三浦力、木原隆一は日本勢初部の異様も得点は伸ばせず、小さなミスがたくさん出た。世界選手権へライバルペアとの得点差を埋められるか。日本のペアとして初めて、国際スケート連盟、椅子、被災の四大陸選手権、ペアは2月10、11日で優勝した三浦力ラと木原隆一、木下グループ。木原は、体力的に厳しかった。演技後に、頑張って、キスクライには行ったけど、 その後は何を言ったのか分からないですと振り返るほど消耗した状態だった。優勝が決まった時、二人は大喜びをするわけでもなく、その結果を淡々と受け止めているようだった。好結果とは裏腹に固い動きと表情。埼玉スーパーアリーナで開催される世界選手権を6週間後に控えたこの四大陸選手権。2022年12月のグランプリ、グランプリ、 ファイナルで 1.30 点差の接戦を演じた昨季世界選手権優勝のアレクサ・ケネリム、ブランドン・フレイジャー組、アメリカが出場していない中、三浦と木原のペアはこれまでの実績から断突の優勝候補と見られていた。アメリカ・コロラド州、標高1800メートルの高地で、気圧が低く空気の薄いリンクの中の演技。2月10日のショートプログラム、SP は、少し硬さの見える滑りだった。は SP 曲。 u LL Never Walk Alone についてこう話している。当初は深い意味まで考えなかったが、三浦さんが怪我をして2ヶ月間ほど一緒に練習できない時期があったので、その時に今の僕たちを表現するのにぴったりの曲だと思いました。最初のトリプルツイストリフトはレベル2で、GOE、出来栄え点で0点やマイナス1点をつけるジャッジもいた。そんなスタートとなり、次の三回転倒ループは二人とも慎重に入ったが、 三浦がダウンブレードの判定で転倒してしまった。直後のリフトでキレのある動きを取り戻したが、二人の表情は硬いままだった。スロースリー回転ルッツを無事にクリアし、終盤のステップシークエンスでは少し表情も緩んできたものの、演技終了後の三浦はまた硬い表情に戻っていた。結果は 71.19 点。昨年11月の NHK 杯で出した自己最高得点より 7.06 点低い得点。 それでもジャンプとツイスト以外の4要素はレベル4。昨年の4大陸選手権で4位だったリアナ・ステラート・デュレク、マキシム・デシャングミ、カナダには 2.80 点差をつける首位で SP を終えた。三浦は緊張していたのでミスをしてしまったが、ミスが出ても70点以上を確保できたのは、私たちが過去に蓄積してきた成長があったからだと思いますと話した。そして木ラは、 ペアを結成した初シーズンに四大陸選手権に出場して8位だった時、いつかは上位選手が対象の記者会見に出られたらいいねと話していたが、それが実現できて嬉しいと話した。そしてコーチでの演技について尋ねられると木原は、プログラムの最中も影響はなかったので、精神的な問題だと思います。明日、フリーも空気があると思ってやれば大丈夫だと思いますと意欲を見せた。 演技終了後は二人とも倒れ込み。翌2月11日のフリー。三浦がショートの後コーチに緊張しているから良くなかったと言われたので、フリーは練習から楽しむようにして、プレッシャーはあまり感じないように意識していたと話した演技だった。最初のトリプルツイストリフトはレベル3にして 1.95 点の加点をもらう滑り出しにした。ただ 次の3回転トーループプラス2回転トーループプラスダブルアクセルは、木原の最初の3回転が四分の1回転不足で両足着氷になり、3連続ジャンプには下物の 1.68 件の減点。続くリフトはレベル4にして勢いを取り戻したかに見えたが、3回転サルコウでは三浦が四分の1回転不足で両足着氷になって減点された。さらに後半のスロースリー回転フリップでは右手をつくミスが出た。 その後のスロースリー回転ループは、木原がしっかり前に押し出すように投げてクリーンな着氷。終盤のデススパイラルとリフトは体力も切れかかった状態になり、レベルはそれぞれ2と3で得点を上積みできなかった。そして演技終了とともに2人は倒れ込み、息を荒げたままでなかなか起き上がれなかった。三浦は、木原、雄一くんはフリーではいつも最後には倒れ込むけど、今日はそれが激しかったので。 標高の成果だと思いましたと笑う。リンクから上がっても木原は立ってブレードのカバーをつけることができず、立ってキスクライの席までたどり着いた。それでも、自己ベストでトップに立っていたエミリーちゃん、スペンサー・アキラハウ、アメリカ、SP3 位の得点を 2.90 点上回る 137.05 点を出し、合計を 208.24 点にして優勝を決めた。世界選手権優勝へ課題と自信。 だが、二人にしてみれば、今期の参戦は全て210点台を出していて、目標にするのは220点台だっただけに、厳しい条件下とはいえ納得できないものがあったのだろう。それが二人の表情に出ていたのだ。標高が高い中で、フリーへの不安はすごく大きかったし、小さなミスがたくさん出たが、その中でも優勝できたことは嬉しく思います。三浦。 日本人ペアとして椅子の大会で初めて優勝したのは嬉しいですし、二人で頑張ってきたことが結果として現れ始めたんだと思います。結果を見た日本の若い人たちがペアをやりたいと思ってくれるだろうから、まだまだ頑張らないといけないと思います。キャラ。次に二人が狙う舞台は3月の世界選手権。1月下旬に開催されたヨーロッパ選手権の結果を見れば、 優勝ペアは 195.13 点と得点は伸ばせていない。それを考えれば次の戦いは、昨季の世界選手権優勝ペアで、グランプリファイナルではセリアッタケネリム、ブレイジャー組との一騎打ちになるだろう。そのライバルは1月の全米選手権では、非公認ながら 227.97 点を出して世界選手権代表に決まっている。そんな相手と対等に戦うためには、 さらなる進化が必要だと考えている二人。グランプリファイナルに続く今回のタイトル獲得は、世界選手権に向け自信を積み上げられる結果となった。堀山よしみ、取材文、テキストはより山としみ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。